テイアンダークラブ、ワンコ通信。2023年5月6日。帰る初めてなく。今年度に入って定期テストが減った途中南部の塾経営者から話を聞きます。中学校の先生に尋ねてみると、定期テストの代わりに授業内で単元テストが実施されているそうです。 テストに関して、生徒も保護者も点数だったり、学級順位や学年順位を気にされる方が多いと思います。テイアンダークラブでは、テストの点数の近くにある知識、技能、思考、判断などの観点別評価点に注目することをお勧めしています。知識、技能とは、進出用語や公式を知っているかの評価です。 思考判断とは、問題に対して用語や公式を活用して考えられるかの評価です。知識・技能は、ドリルや塾などで反復練習で点数につながります。しかし、思考判断は、読書や大人からの質問によるやりとりの機会が少ない生徒にとって、なかなか点数アップに結びつかないことがあります。 テストで履修状況を確認することも良いですが、観点別評価点まで確認し、お子さんの日頃の勉強で何が不足しているかも把握されることもお勧めします。